花火大会の風景で、夏の壁面を飾りましょう。新聞紙など大きな紙を使って、花火の枠を作ります。正方形に切って、三角に折っていき、周りの余分なところを切ります。両側から丸や長方形などの形を切り取り、穴を開けます。 広げると穴がそれぞれ8個ずつ丸く並んだ模様になりますシール色紙で火花を作りますいらない紙に両面テープを貼り端をホッチキスで留めてシールを貼っておく台紙を用意します火花は。 シール色紙を四角や三角に切って作ると簡単で色紙を無駄なく使えます。枠の穴の数に合わせて火花も8つずつ作ります。できた火花の端を両面テープにきれいに並べて貼り付けます。こうすると貼るときにどれを貼ればいいかすぐわかり、 両面テープにくっついているところから剥がすとスムーズに剥がれます雫のような形にするには長四角を斜めに切り太い方を丸く切ると簡単でゴミも少なくて済みます細い方を両面テープに貼っていますが丸い方を貼った方が剥がしやすいですいろいろな色や形 大きさの違うものを作っておきましょう市販のシールを利用するともっと簡単にできます黒い色紙で後ろ姿の観客を作りましょう色上質紙を使っていますが普通の色紙でも構いません細長く切って重ね10人分くらいのシルエットを描きます ずれないようにホッチキスで止めて、線に沿って切ります。大人や子供、遠くの人、近くの人を混ぜて描きましょう。開くと大勢の観客ができました。暗い色の台紙にパーツを貼ったり、クレヨンで描いたりして、 花火大会の様子を作ります花火の位置を決めて枠を仮止めしたら水面になるところに折り目を入れます白を中心にいろいろな色を使い水面に近い花火は細い線で水面に映る光は寝かせたクレヨンを横に動かして描きます花火が上がっていく線も描いておきましょう 火花のののシシーールルをををを枠の穴穴のところにに貼貼貼ってていききままますすす中心を意識して向きに気つつつけながら貼りり同じシールを貼る穴は8つずつあります間違えそうな時は先に数字など印を書いてから貼るといいでしょう。 枠を外すと大きな花火ができています外側にシールを貼るともっと大きな花火もできます他の枠にも同じようにシールを貼って花火を作りましょうこれは一つ目の花火の枠を使っていますがシールの色や形を変えて違う花火にしました小さめにするため 外側の穴は使っていませんシールの上やシールとシールの間にクレヨンで模様を付け足すとさらに華やかになります外側に広がっていくように書くこともできます空いているところにはしだれ柳のような花火や小さな打ち上げ花火を書きましょう 一番手前に黒い紙で作った観客を貼って花火大会の風景が出来上がりました丸や星形などの市販のシールを使う時も同じようにして型紙の穴に貼っていくとできます画用紙や色紙を使う材料は、糊で貼るといいです。手に入りやす。い材料を使って、 花火大会の雰囲気をお楽しみください。